コンシェル。よいしょ。みんなちゃんと。オールガイズはインストールしてきましたか。アップデートもしてきましたか。してきた、ちゃんと。 待って、アップデート入ってる<笑>アップデート来てたんよ。じゃあ、アップデートしてね。みんな練習した私は練習してません。<笑>練習した人練習した人いる配信には10人以上いますね。そう、10人以上いるんだけどさ、これ、でも10人 い, い, いなかったら始まんないからさ、 ま、とりあえず試しにやってみて、ちょっと10人以上いそうだったら、まあ、カスタムマッチで練習しようかな。いなかったら、ちょっと普通の参加型にして、練習して、カスタムマッチできそうだったらやりたいし、できなかったらちょっと考えるかな。こう、そのさ、一緒に遊べるよ。あと1分。あ、じゃあ水猫さんとブリさん。頑張って。あ、10人いった。あ、来た来た来た あ2人2人終わったかないけたかないけたかなショー開始するよいきますやろう<笑>やったー11人になったー<笑>やろうやろうそう私さエピックゲームをインストール し, してあのエピックゲームと連携したから多分名前の表示付きみはセレネになってるはず。 あプリさんもしかして入れなかったあ、言ちょうど待ったふわ<笑>次、次やる、次。あ、出てたさん、ありがとう。<笑><笑>これ、掴めない。無いなうわー 行けた行けた行けた行けた。 よよよよよよよしよしよしよしよ し, よしいいいいいいいいいいいいいいいぞいいぞいいぞいいぞ<笑>いいぞいいぞいいぞいいぞたたうううことかうわあっフルーツフルーツだと。 ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとち よしよしよしよし意外とみんなしぶといぞしぶとい…いうわちょっと待ってほしい待ってほしいん<笑><笑>みんながしぶとかった… けど落ちたわ。回<笑>線タイムです。終わったジュシオくんさん。あでも違う全員あ全員もう行ったんだあとジュシオくんさんだけ頑張れ頑張れスライムに飲まれるつあー落ちる。 何だこれ3人3人落ちたのこれえこれ3人落ちたのあゴールしたんじゃなくてスライムに飲まれちゃったんかは2人ゴールしたら終わりのゲームあでも2人とも同じ同じいいスペースあ二2人ともぶつかった<笑>いいペース2人ともいいペース前たたときはちゃんといけたあ私あれ一、ね、回見たことないのねあいいペースうまい ういナイス<笑>かわいいえ、もしかしてこれペンギン1個しかいないペンギン探してるドビさんペンギン探してるペンギンもしかしてペ匹しか1個いのはいいあ、ドンビさん終わりドンビさんじゃないにニノさん終わったドンビさんドンビさん頑張ってペンギンペンギン探して キャベツだけがめ<笑>ってたとこはいたこれが戦略ねこれが戦略かもしれないおああうまいあっ落ちちゃったあでもまだあれ違うまだあったいやさらにまだあるね黄色水色のソートアリーナ水色で終わりかなこれどこで終わりだろう おうまいううまいおい、すげぇ え, え、この、え、その消えていく瞬間の後ろ乗るのはありなんやえ、こりゃありなの<笑>おまじゃん貨<笑>。あ、うまいあ、うわうまいあ、あ、お<笑><笑>私にはできない戦法ですわ、これすごくねこう後ろにさ、ぴょこぴょこついてってんねんで。これすごいよね、二人で あ、できない。ぶりさんにはできない私でもにきないよこれ<笑>うわどんどん潰していく<笑>どんどん潰していく<笑>これどっち勝つかなあーあっあっりのさんがりのさんゆううお<笑>プロブしてたのおめでとう アハハハハハこれは<笑>これはやばいです<笑>お前負けた<笑>お前絶対負けたって<笑><あー><笑><笑>これ負けたって普通に会<あ痛>いた<笑>い負けたってこれえ<笑>何これ <笑>これ<笑>…あ、違う違う違う違うもう違うと危ない危ない危ない危ない<笑>運営に負けたって<笑>あ、ニイルさん入れなかったごめんね。すグローブ…お、誰だ…<笑>名前がわからんけど…お、頑張って てるけど頑張っててるけどだんさんさっさんのっき緒固まってやってるあーんか飛ばされっジョシュくんさんお空にダイブしてた。 なんか一人ピョンピョンしてる人いる<笑>ゴールボクでピョンピョンしてる人いるんやけどおええっえ無理さすえー、それありわ<笑><笑>なんかなんかぬくぬくしてるんやけど<笑>なね<ん>で<笑>あこの4人で終わりかなこの4人で終わりかな<笑>あでもこれ女子くんさんがいたら終わりのやつお二人ともが 難しそうだねプロペラのやつえおウルクイさん何してんのウルクイさんウルクイさん何して<笑>んのウルクイさんどうしてどうして死んじゃったのウたダングさんなんかほほホ言うてるこ<笑>れ なんか切れちゃったあ、切れちゃったバグったコントローラーあ、熱湯熱湯落ちたのかそれでか、それでか2の3ミリと…あ、そういうことがなんか、なんで動かない<笑>しょうがないね、ないファイ終わったねファイナルじゃなかったけど、終わったね これ<音楽> みんななんでそんなうまいんだうん、うん、ああねグセルさんコんセんできてくれてありがとう。山田さんコンセんできてくれてありがとう。フラライコはさんコンセんできてくれてありがとう。 めっちゃ難しいね、これ。なんでそんなみんなできるの初戦<笑>のけらいって。ねえ<笑>。むずいよね、これ。豚団子さん。ネギトロトンベイさん。ん悪くんさんもうゴールやん。え、あと一人あーゴール早<笑> い, い。初戦の門が狭い。そうなん、い<笑>そうなんよ えこれがねちゃんとしたソロショーだったら60人のね、ソロショーだったらまだね3戦目とかまで行くんよ下手でもねいやでもさ<笑>人数少ないから狭きもんなんよねめ っ, い<笑>めっちゃ難しいめっちゃ難しいこれは3人が3人が落ちるまで終了しません1位誰かが獲得するまでえあと1人やんあと1人やん あと一人でイ、ね、ルさんかバニラさんか誰だろうっあ見えてない間にバニラさんおめでとうございますボンバーマン<笑>ボンバーマンだったね終わったね<笑>ナイス なんかこれ、ファイナルまで早かったね足元見てなかったら穴に落ちた<笑>そういうのもあカスタムコード見てなかった人数少ない町の方があれかなファイナルラウンドまで早いんかなこれだったら多分あんまり長くなりすぎなくて 多分退屈はしないはず出たよリングスピナーいきなりいきなり来た<笑>いきなり来たって頑張って頑張って頑張って生き残らんと、うん、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖 い, 怖 い, <笑>、うん<笑>怖い あー残れた残れたよ<笑>残れた<笑>やったやった全然<笑>残れたポルガイ落ちたあルードさんポルガイズ自体が落ちちゃったうわ出たバ レ, バレーボールやった<笑> フより<笑> ね、指定重力みたいないや地球に住んでるからちゃんと地球の重力なんよ月の重力みたいに6分の1じゃないよお父さんもいたねお父さんもどれだろう<笑>お父さんもどれだろう か ギタギタギタ。 あれなんだね落っことしてるんか<笑>ボールボール落っことしてないのブリさんはなんかうまいこと逃げてるのではもうリードさんがリードさんが結構攻撃的一<笑>人落ちている一人落ちている いいぞいいぞ残ってるああ調子こぞ落ちたーブリさんとルードさんとニノさんラスト3人ラスト2人ラスト2人ああーおーおおニノさんが落ちた落ちたルードさんとブリさんの対決です を守れ、泥棒を掴んで、泥棒を掴むんだって。あ、アルコわかんない。あ、え、なんかいた。おった、なんかいた。なんかいる。<笑>あ、いたいたいたいたいたいた。はい、どこか飛んでた。おっと、いる。いるけど、どこどこどこどこ。 守れって書いてあるキャンディーここで守ればいい したんかな難しくないめっちゃこれ<笑>これめっちゃ難しかった姉がもうセイんに捕まる人は<笑>私ヒロさん追いかけてたのか楽しいえこれ面白いね やったやった や, ったやった<笑>あたまごさんこうセールまだやってるよあ<笑>危ない危ない<笑><笑>えこれさえっこれ一人落ちたら終わりなのかあれこれファイナルランドだっけ<笑>ああよかったよかったファイナルランドじゃなかったブライトボールここれこれ これやったことないよ、私さっきまで見てただけ。これ見てただけ。<笑>やったことないよ、これ。つかんで投げる。つかんで。つかんで離せばいいだけ<笑>おいで、一人いなくなってる。 のラストだったプレヨンにいさんおめでとうありがとう来らせてくれてありがとうどうしようかな次三30分から開始しますどうしようあと何回練習れんしてみなさんと準備温まってる温まってますか フフッこれこれさめっちゃ最悪なんだけどあこれ私、スピードに乗れなかった<笑>今スピードに乗れていない遅いよ。 めっちゃ遅い。追いつきたい。追いつきたい。<笑>いいぞ、いいぞ。この調子、その調子だっでも、このハンマー嫌い。 とやっぱ難しいんかな回線落ちおい<笑>しょ落ちちゃった残った残ったちょっと待ってメ モ, のメモの準備しとかないとメモ準備するニーズ少なめの街にしてるけど つ<笑>か<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>んでつかんであそんでたからちょっとやばいかなと思ったけどそう 永遠これのゲームもしかして。これだけプロみたいになりそう。やばいと壊れる。掴んで掴んで遊んでいたやつ壊れる。 でいかけてるのかわいいでみんなで追いかけてたバーえやっぱ地面落ちてるってこれやばくない地面落ちるってえこれ地面落ちたら終わりやんこれそろそろやばいそう<笑>なんかダンス一緒にしてる<笑>いあぶないあない 挟<笑>まれてた私これも無理これも無理これは無理<笑><笑><あー笑>なんかドースしてる余裕な人いるんだけどさよならしちゃったわ余裕なんだおつかんだ トップの遅らせてたぞみんな見たかこれ<笑>悪いやつだ<笑>悪いやつがおる<笑>ダンスしてめっちゃ余裕 血抜けの人いるって でもよしみんなスライムに落ちるなよなんかこれスライムえこれ2連続これ多分<笑>ああ<ー><笑><笑>スライムに落とさず<笑>スライム<笑>私これ一番最初に無理なんだ<笑>頑張ってほしいみんな<笑> 知りましたねお出しもしんだキーワードハンバーを見みめようじゃないか<笑>見てよこれめっちゃ落とされてる<笑>やばいってめっちゃ<笑>めっちゃ落とされてるみんなスライムにおうしてた<笑>スライムクライブ2回あってからの b r o w n <笑>やった。<笑>あ、さっきより進めた。よかった。あ、ぶりさんも残ってる。あと二人じゃないか。あと二人だ。なんかよくゴール。なんか横、やった、突破できた。たまごさんも突破できた。やった。やっぱ足から予備にして正解やったな。 きょきょきょここまでいけたここまでいけたいけたいけたいけるぞいけるぞ慎重に慎重にいけここから慎重にいけあるなあるな私たるな 落ちました<笑>ゴールじだうまい<笑>もうそれは気をつけてね大丈夫な人もいれば大丈夫じゃない人もいるから<笑>自分がくれたらどう思うかそうそうそうそ う, <笑>そうそれはね一応考えてね送ってくれるのは嬉しいけど まあ、までも明日楽ししみにしていますたくさんの人ができれば来てくれたらめっちゃ嬉しい<笑>私としてはすごく嬉しいいっぱい来てくれたらよしよしまぁ雑談はこんなところで今日は終わりにしたいと思います 参加型ありがとう。めっちゃ楽しかったです。21時、そう、明日21時から、新衣装を広めやります。一番最初は、まあ、自分の姿で、この、このね、姿で登場するから、まあ、新衣装いきなりドーンを見せるわけじゃないけど。よかったら来てね。おじたん、はじきっちゃうぞ。 <笑>みんなお疲れ様ありがとうゆっくり休んでねじゃあお披露目楽しみですそうお父さにねあのモデリングしてくれてもらったんでさら<笑>にさらに楽しみな感じになっておりますめっちゃいいからおつせれ みみんなまた明日バイバーイ。